キリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート23になりますそれではご覧ください前回アンクルガードのパーツ裏がここまでできたのでその続きからです殺風景なところにいろいろ付け足して濃密にしていきますまずは 冷却ガスのパイプをつけようと思います。マーク2は運動性と機動性を重視した機体なので足を激しく動かすことが想定でき、その分足に熱が溜まりやすいと思うので、その一部を前回つけたディティールに溜めて、そこに送風化放水といったもので冷却するのではないかと想像したので、それを再現していく感じです。今はそのガスパイプの出入り口になる部分を作るために、 1.5 ミリのプラ棒に1ミリの穴を開けて斜めにカットしていきますこれを求める大きさのもので同じ大きさのものが必要数できるまで繰り返し作っていきます。 今回はだいたい20個ぐらい作ってこの4つができました。 次は、送風機に当たる部分を簡単に作っていきます。成形できたのがこちらです。こちらにも、 穴を開けておきますこのパーツは 0.7 ミリを開けていきます いまつけた2つをつなげるプラ棒を用意していきます。 使うのは 0.5 ミリの丸棒です。自然な感じを出すために少し R をつけておきます。落ちてなくならないように。 GP クリアで仮付けしておきます振っても落ちないですね。 これをつけただけでもかなり様変わりしたのではないでしょうか次にこの中央なんですが悩みに悩んでこんな感じにすることにしましたこれだとカットしていくだけでできるのでどんどん作っていきます すべてのカットができたのでまずはこちらからつけていこうと思います。 続いてこちら最後にこちらです。 一通り付け終えてこんな感じになりました次はこちら爪のパーツですここはこんな感じにしていこうと思います それではまた全体にヤスリをかけて筋彫りをしていきます。 次に引きたいラインはパーツの形状に沿ったラインなのでプラバンを使ってジグを作ってから掘っていきますこれだとパーツに固定ができないのです。 これと対になるものを使います 次は長方形モールドです。今回は 0.3 ミリを使っていきます。 とはパーツの側面も掘っておきます。 次は、パーツにつけるプラ棒を準備していきます。角は丸く成形しておきます。 それでは接着していきます。それでは